どうも皆さんこんにちはケです今回紹介するのは DOD のワンポールテント S というこの黒いテントを紹介したいと思います以前僕 DOD のライダーズワンポールテントという似たようなテントを紹介したんですけれども、まあ、あのテントは1人用なんですけれども今回紹介するこのワンポールテント S は3人まで寝れるっていう違いがあります、まあ、厳密に言うとその他にもたくさんの違いがあるんで<笑>え DOD のライダーズワンポールテントとちょっとずつ比較しながら このワンポールテント S を見ていきたいと思いますということでこれから、えー、ワンポールテント S を詳しく見ていくんですけれどもその前にこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います1ワンポールテントとしてごくごく普通のテントで癖もなく誰にでも使いやすいテントです2収納時の大きさは横 52cm 直径 14cm と楽々持ち運べるほどの大きさであること重量も 3.1kg とインナー付きテントとしては軽い重量のテントです3 インンナーテントだけでで使用すすることができます4逆にインナーテントを取り外してフライシートのみで使用することもできるのでタープやカンガルースタイルのような使い方で使用することも可能です5ペグにはアルミ製の V 型のペグが付属しています普通のペグに比べて曲がりにくく地面に刺さりやすいペグです6価格が1万2800円とインナーテント付きでこの価格はかなり安いと思います このテントの残念な点は2点ありました1つ目はテントの下の部分にスカートがついていないから風が入り込んでくるので真冬に使うのは難しい点2つ目は全室がついていないので雨の日の調理などが難しいの2点です早速袋からして詳しく見ていきましょう収納時の大きさは 52cm×14cm で肩にかけて持ち運べるほどの大きさです今お見せしている映像はライダーズワンポールテントとワンポールテント S を一度開けた後の映像です つまり僕が一度使って適当に収納した時の大きさなんですけれどもどちらともほとんど変わりがないんですけれどもワンポールテント S の方が 3.1kg でライダーズワンポールテントの方が 2.6kg なのでライダーズワンポールテントの方が 500g 軽くなっています袋から出すとこんな感じです DOD のテントの収納袋は収納しやすいように大きめに作られていますなので初心者でテントの片付きに慣れていない人でも袋に入れて 袋に入れた後に圧縮させることができるのでとても便利な機能だと思います付属品はフライシート、インナーテント、メインのポールが1本ペグが13本、随理の説明書が1つ6本のロープはあらかじめテントに取り付けられていました 以前紹介したライダーズワンポールテントのポールと見た目はそっくりなんですけど今回紹介するワンポールテント S の方がかなりずっしりしていて強度的にはライダーズワンポールテントよりもはるかに丈夫になっていますまたメインポール入れる袋の下の部分が補強されていました ここは圧がかかる場所なので破きやすい箇所なんですけど12800円という価格でこういった細かい点までクオリティを上げているのは DOD すごいなと思いました、えー、最初に言っておくんですけどもこの日めちゃくちゃ風が強くて明かりの数字が結構変わっちゃってるんで、えー、重さは大体なんですけどもホールの重さは約 680g テグ13本で 150g フライシートとロープ6本で 1100g インナーテントのみで 1030g の重さでした 早速組み立てていきますワンポールテントの一番の特徴は設定が簡単だということですまずインナーテントを引きますこの時にペグ打ちできる6か所にペグを打っていきますこのテントには1箇所しか入り口がないので入り口を基準に六角形になるようにペグを打っていきます次にインナーテントに合わせてフライシートをかぶせますこのフライシートも入り口は1箇所しかないのでインナーテントの入り口とフライシートの入り口を合わせて設置します次に付属のポールを組み立ててフライシートとインナーテントのドアを開けて 中からポールを設置しますこれで完成ですこの日はかなり風の必要い日だったんですけどもめちゃくちゃ簡単であっという間に組み立てすることができました初めての組み立てだったんですけれども5分程度で組み立てすることができました風の状況に応じてロープを張るといいと思いますちなみにポールを立てる床の部分には補強材が入っていましたテントを張り終えるとこんな感じです早速 DOD のワンポールテント S の外見を詳しく見ていきましょうテントの上部に通気口があります 中に硬い板が入っておりマジックテープで接続すると通気口になります通気口は反対側にもついています今回使用しているワンポールテント S はブラックモデルです付属のロープは白でした黒いテントに白いロープで生えるかもしれませんが白いロープはぬかるみなどにつかると一瞬で汚くなるので個人的には黒いロープの方が好きです隣に設置した単色のライダーズワンポールテントには黒いロープが使用されています 黒いテントには白いロープ単色には黒いロープが付くようです正面の扉を開けてみましょう扉は正面に1箇所のみです開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます次にインナーテントの扉を開けてみますインナーテントもくるくる巻きにして横に固定することができますこのドアを固定するフックが1箇所ではなく2箇所あるのがポイントが高いと思います1箇所だとどうしてもダランとなってしまいますが 2ヶ所あるるとピンと張れるのでで僕は嬉しい点ですこのインナーテントのメッシュですがペラペラではなく結構厚みのあるメッシュで軽量テントに見られがちな薄い軽量タイプの網戸ではないのでちょっとしたことで破れたりはしなさそうなメッシュです一方ライダーズワンポールテントのメッシュは軽量化のため薄いものになっていましたいい悪いではなく用途によるすみ分けがしっかりできているなぁと思いました インナーテントはフルメッシュでできているので通気性がいい反面真、まあ、冬に使うのは厳しいかもしれません僕は九州熊本を拠点にしているんですけど九州の平地のように冬でもそんなに寒くならない地域であれば一年中使えると思います早速テントの中を見てみましょう中はかなりシンプルでメッシュのポケットがついているがいい余計なものは何もありません天井の頂上部分にライトをかけられるように輪っかがついています 輪っかなので、レッドレンザーのようにフックタイプのランタンしかかけることができません。このレッドレンザーのライトは個人的にゴールゼロと同じぐらい気に入っているので、このライトの購入先も概要欄に貼っておきます。また、ランタンハンガーなどを使って、灯油ランタンを使いたいと思うかもしれませんが、天井がそこまで高くなく、フックを使用してランタンをかけても、ランタン上部とインナーが近いので、インナーテントが溶けてしまう可能性があるので、 このテントで灯油ランタンを使う場合は床やテーブルに置いて使用した方が良さそうです実際に僕が寝てみるとこのようになります3人まで寝れるテントらしいですが2人までが快適といった広さだと思います黒い生地なので単色よりも遮光性に優れていますカメラでは分かりにくいと思いますが単色よりも暗い室内になっています単色よりも暗い室内になっているので 朝方朝日がまぶしくて目が覚めるということも少なくなると思いますこのテントはインナーテントだけで使用することもできますフルメッシュなのでプライバシーはないので使い道があるかは分かりませんが真夏の完全ソロキャンプの場合は人目を気にせず涼しく過ごせるのでいいかもしれません個人的にこの機能使い道は分かんないんですけどちょっとエロい雰囲気になります逆にインナーテントを使わずにフライシートのみで設置することも可能です 秋冬は虫もいないのでインナーテントが必要ないと思っている人はこちらのスタイルの方がインナーテント分の 1030g 軽くなるのでこちらの方が向いているかもしれませんかなり通かもしれないんですけども黒いテントでカンガルースタイルはかなり通というか上級者っぽいのでこれこの機能だけを目当てにこのテントを買うっていうのもいいかもしれません各部の大きさは 14012090cm 110cm 230cm でですす耐水圧についてですスペック上の耐水圧は屋根が 2000mm 床が 5000mm となっています各部の縫い目には全て防水のシームテープ加工を施されており防水性は高そうでしたこのテントの最大の弱点は全室がついていないことです 全室は雨が降っていても調理ができたり汚れたものを置くのに便利だったりあらゆる面で便利なテントの機能の一つだと思っていますこのテントにはその全室がついていないので正直言うとちょっと使いにくいなと思いました脱いだ靴とか晩ご飯を作った後に出るゴミが入った袋とかを置くスペースがないので正直言うともう5000円出してこの隣に設置している DOD のライダーズワンプルテントを買った方が まあ、幸せになれるんじゃないかなと個人的には思っていますライダーズワンポールテントについては以前の動画で詳しく説明しているので気になった方はそちらをご覧くださいこういったライダーズワンポールテントワンポールテント S どちら持っているからこそ気づいた点なんですけどもん正直言うとライダーズワンポールテントの方が全ての人にあの使いやすいんじゃないかなというふうに思いました